<笑>俺だよワリオだよゲロンだよその名はワリオランドゲームボーイで海賊相手に大暴れ金貨いっぱいうハうはだよ空飛び火を吐く敵か味方かワリオ様の出番だよゲーーーームボーイソフトスーパーマリオランド3ワ リ, オランド<笑>ワリオもよろしくね